筋トレよりもできるだけ簡単に痩せたいよーって方はですね、今回の動画を全部やってみてください。もちろん一種目だけでもいいです。たったの30秒。途中でやめても OK。動画を見ながら一緒に頑張ってみましょう。 はい、皆さん、こんにちは。タートルです。今回ですね、一週間分をぐるっとまとめた動画になってます。自分の好きな種目だけやってもいいですし、体全体的に使いたいよって方は、今回の動画を何度も見ながらやってみてください。詳しい解説は各動画で行ってますので、今回は動画を見ながら真似だけしてください。さあ、頑張っていきましょう。頑張りましょう。いきますよ。スタートこのままでキープ。結構ね、これね、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 筋肉を使う伝達が遅れてきているのでこういったことをねたまにはしてくださいもう少しですよーし OK いきますスタートこれでねちょっとお尻がね横の方が痛い感じがすれば中殿筋小殿筋が使われてますそして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 毎日やってくださいただね膝ね痛くなる方はね休みながらしてくださいすいません今日しっかり開いてあとちょっとです一回バランスがね崩れると結構難しいですよねよしこれよし OK よし OK です それではいきますスタートこれでキープスマホは持ってても置いててもいいですあんまり手でバランス取らない方がいいです結構ねこれねつらいですよねやややばばばいやばいやばいああこれ1分長い足の裏がねすごい疲れると思いますが 頑張ってキープですどうですかキープできてますか結構ね一分長い足の裏がもう疲れてきた指をねしっかりキュッと力入れてやばい手を使わない手をあんまり使わないでキープ足の裏でバランスあと少しもう少し かー足が足筋疲れるこれは足の裏と指筋が疲れるさあ反対頑張っていきましょうスタートか腰が痛いやばいあタートル腰痛注意やばいああ やばいタートル腰痛注意どうですか皆さん1分間ちょっとね長いけど腰痛い人無理しないでくださいあお尻も痛いどうですか指力入れるとねちょっと楽になりますだ崩れた皆さんどうですか 油断したら崩れたああああうわか上体を起こして動きますスタートこういう感じで力を入れる抜くお尻をしっかり上げたままです動く幅はこのぐらいでいいです無理にこうやって起きなくてもいいです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 足はブラーンと力抜いておきますちょっと25秒長いですが最後頑張りましょうそれではいきますスタート息長く吐いてお腹どんどん引っ込ませて いきますスタートこういう感じですこれはね、腰痛の改善にもおすすめです少しですできてますかはいオッケーですちょっと休んだらもう一回いきます あんまり連続でいくと腹筋疲れすぎて動けなくなってくるんでちょっと間を空けてね行うのが効果的です2回目いきましょうスタート足を使って上がるっていうのも腰を丸めるだけ普通の腹筋よりね簡単ですよね あともう一回ですちょっとお腹疲れてきましたよね上がるときに腹筋にグッと力を入れるとね簡単に起き上がれますラスト意識してください行きますスタート起きるときにねグッと腹筋意識してグッっていう感じで足よりも腹筋に使ってください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 それでは30秒間やっていきましょうかかとを上げていきますスタートこれぐらいのペースでかかとを上げていきなくなる時に反対のかかとを上げて使う息をしっかり長く吐きながらですこういう感じです しっかりね息を吐いてお腹へこませてくださいはい OK です反対いきましょうスタートぐーっとね伸ばしてかかと上げて縮めるしっかり伸ばしてかかとを上げて締めるこれ意外とですね やっただけでも 1,2 センチくびれがね、実はできるんです。腰腹をしっかり上げて。よいしょ、オケー。三十分いきましょう。スタート。これも息をしっかり吐いて。しっかり膝を倒してください。しっかりね、伸びると思います。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 おへそを上に向ける感じで腹筋を使いますしっかりお尻を締めてあと少しですはい OK ですそれではいきますスタートこういう感じで手足を下ろすっていうイメージよりも 腹筋を使うから体が下がるっていうイメージです。しっかり。手足を遠くに伸ばす感じです。体がすでに熱い。一回ずつ。しっかり腹筋を。使ってください。長い。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 あと手足持ち上げたら腰を丸めるちょっとね初めのうちはフォーのが難しいかもしれませんが身本のまねで1分クリアしてくださいああきついああ動きが 手足の動きがバラバラになってくる辛い頑張ってみんなも汗が出てきた歩くよりいいですよこれはああうおうおあと少しうおきつい頑張って 皆さんお疲れ様でした最後まで頑張ったよって方はねとっても優秀です体全体的な筋肉が使えてますので何度も動画を見ながら体の変化体重の変化よかったらコメント欄で記録として残してくださいやりきったよって方はねグッドボタンやコメントで教えてください各種 SNS もやってますんでよかったら説明欄から見てもらってリンクのフォローもしておいてください今回もご視聴ありがとうございました you、mm -hmm.